はいこんにちは今日はですね僕が fpv のドローンシミュレーターを自作したのでそちらについて紹介していきたいと思います<音楽>今日は僕が自作したドローンシミュレーターについて紹介するんですけれども無料でスマホやタブレットでも気軽に遊べるドローンシミュレーターを作ってみました なんでこのシミュレーターを作ったかっていうと僕が通っている高校の中でドローンののコミュニティっってものを作ったんですねそのコミュニティの中でドローンを始めたいよって言ってくれる方がたくさんいたんですけれどもドローンを始めるのってなかなかハードルがあって難しいっていう時にシミュレータータが一番向いてるなって思ったんですよそれでもシミュレーターに必要なシミュレーターを購入するお金とかプロポを買わないといけなかったりっていうハードルがあると思うんで。 そこを僕がシミュレーターを作って無料で皆さんに配布することによってドローンについて興味を持ってくれた人にも遊んでもらえる機会を提供できたらなと思って作ってみましたこれを使って身の回りの人にも気軽にドローンに触れてもらおうかなというふうに思っていますプラスでですねこのシミュレーターは Unity というゲームエンジンを使って作っているのでそちらの Unity の使い方の学習っていうところも兼ねて作ってみましたので 紹介していいいきたいと思います主な特徴として1つはウェブでできるっていうのがあります今までのシミュレーターっていうと Steam とか他の外部のプラットフォームを使ってソフトウェアをダウンロードしてインストールして使うみたいなところがあったと思うんですけど今回僕が作ったのは Web ブ, ブラウザを使うことによってできるシミュレーターになります。なので Google Chrome とか Safari とかか そういったウェブを見るソフトウェアの上で動くものなので気軽にスマホとかタブレットでも遊べるようになってますそしてそれに加えて基本的なドローンシミュレーターの設定とか仕組みを導入しているので誰でも簡単に使えるようになってますそれでは使い方を早速説明していきたいと思いますまずはですねこちらの動画の概要欄にあるリンクをクリックしてみてくださいそちらから飛ぶとですね もううドローーーンシミュレータがーが立ち上がるようになってますまずはですねパソコンとかスマホもしくはタブレットなどを使って先ほどのリンクを開いてもらいますでそうしたらですねまずはコントローラーを接続する必要がありますなので、えっと、スマホとかパソコンにつなげるコントローラーだったら何でもいいんですけれどもあのドローン用のシミュレーター っていうことでえー、ドローン用のコントローラーを使わないといけないんじゃないのって思うかもしれないんですけど実際えこういったですね n i n t e n d s w i t c h のプロコントローラーみたいなこういう2つのジョイスティックがついた、えー、スマホとかタブレットに接続できるものであれば何でも使うことができます、はい、これをまずですね、えー、パソコンとかにつないでもらいます、まあ、例えばこの NintendoSwitch のプロコンだと Bluetooth か、えー、と USB って こちら接続することができますなので実際やってみたいと思います今回はですねこちらを Bluetooth で接続していきたいと思いますこんな感じに今 Windows でやってるんですけども Windows で Bluetooth のこの検出をして接続をします繋がりましたねこれで繋がったと思います繋がったのを確認するためにですねもちろんシミュレーターでチェックしてもらってもいいんですけど ウェブゲームパッドとかで調べるとですね、ウェブ上でゲームパッドの件数のテストをすることができます。例えばですね、こちらのゲームパッドチェッカーを使って、こういうふうに動かすとですね、ウェブ上に同じように動いているところが見えると思います。ちゃんとスイッチプロコントローラーっていうふうに認識していますね。今度はこちらをシミュレーターに適用させていきたいと思います。 こんな感じに url からら開いいてもらいますそうするとですね、えー、とこんな感じにドローンがちょっと勝手に飛び上がってしまうんですけれどもセッティングっていうところを押してもらいますあその前にですねこの右下のこの辺これを押してもらうと全画面にすることができますそして設定を押して、えー、このスティックを動かすことによって軸が動いてるっていうのを確認してみてくださいでまずはですね、えーと こののスティックの入力これがですねパソコンに入力する時に毎回軸がずれてしまうんですねこのコントローラーによっても違うしデバイスによっても違うのでそちらを合わせていく必要がありますなので今ですねこうやって動かしていくと多分これがモード2だとですねロールなはずなんですけれども今用が動いてしまってるんですねなのでこちらを入れ替える必要があります 例えばですねこちらのロールのオートっていう左側の部分を押してもらうとですねこんな感じで、えー、右側の、えー、アクシス1っていうのが消えますなのでこの状態でロールを動かしてもらうとこんな感じにアクシス3が割り当てられてちゃんとロールと同じ動きをするっていう感じですこれを4つの軸すべてやっていきます12かな 手動で設定することもできます。でですね、今4つのスティックをアサインすることができたんですけれども、ロールを動かしてみましょう。こうするとですね、今、ちょっと見にくいかと思うんですけれども、動かしている方向とこちらのスクリーンで見えている動いている方向が逆になってしまっているんですね。なので、右に動かしているのに、スティックが左に動いている認識になってしまっています。 その時は軸を反転することでこちらを解決することができます反転するためにはこちらのチェックボックスを入れてもらうと反転することができますこれをやれば多分ですね全部軸が揃いえますでもこの設定はこのプロコントローラーを僕の Windows のパソコンにつないだ時だけなので必ずしも軸がロールは3でピッチが5でみたいなことはないので皆さん各自 設定してみてみください、はい、そしたらセッティングをオフにして、えー、パソコンのキーボードのですね H を押してもらうとホームポジションに戻りますはいなのでこんな感じにもう今の操作はモード2になってるのでモード1の方は先ほどの軸っていうものを自分のモード1の軸に割り当ててもらえればモード1でも飛ばすことができます ただですねこのゲームパッドスロットルの位置がですね0が下 な, はず下なはずなんですけどもセンタースティックなので手を離すと上に上がってしまいますそこはちょっと注意してくださいあとはですねレートの設定をすることができますレートっていうのはこのドローンのスティックをどれぐらい傾けたかによってどれぐらい機体が傾くかっていうものを設定する感度設定になるんですけどもそれをこちらでも設定することができます この下にレートののボックスがありますこの数字はアクチュアルレートっていうものを参考にして作ったものになりますのでアクチュアルレートを使っている皆さんはこのまま数値をレートとマックスエクスポっていうところに入れてもらえると全く同じように実機と同じように動かすことができるはずですなので是非試してみてください あとですね、この20って書いてある上の部分があると思うんですけれども、これはですね、動かしてもらうとわかる通り、カメラ角度になっているので、カメラ角度を調整するときは、こちらの、えー、スライダーを動かしてやってみてください。はい。あとはですね、ステージがシミュレーター3つあります。ちょっと、あの、デバイスによっては重すぎて動かない場合があるんですけども、キーボードの1番を押してもらうと、こんな感じに森が出てきます。 森の中になんか廃墟になったようなビルがこの鉄骨がそのまま出てるようなステージがありましてこれもユニティのアセットストアっていう無 料, の無料でステージを手に入れることができるものがあるんですけどもそちらで導入したものになります完全あの無料でこれも作っているものになりますのでこのまま皆さんに無料で遊んでもらえたらなというふうに思っていますはいこんな感じで あのね、スイッチのプロコンじゃなくてもっとドローン用のコントローラーを使うことによってもっと滑らかに動くことはできたりするんですけども、まあ、気軽に遊べるっていうところをコンセプトにやってるのでこんな感じで、まあ、気軽に飛ばせたらいいなというふうに思っていますはいあとキーボード2を押してもらうとまた別のステージに行きまして H を押すとホームポジションに戻りますで傾いてスタックしてしまった場合 R を押すことでその場で、えー 姿勢をリセットすすることができます一応ですね以上で基本操作の説明を終わりたいと思います今の説明をですねドキュメントで知りたい方はこのシミュレーター内にある右上の使い方っていうところを押してもらうと、えっと、こちらをドキュメント形式で書いてみているのでそちらも参考にしてみてください最初はですね Unity の学習の一環としてモチベーションがあれば いいかなというふうに思っていたので、えー、自分の興味あるドローンのシミュレーターっていうものを作ってみたんですけど案外、えー、結構楽楽に難ししくくなでできてとてとも楽しかったですまさかここまで自分で作れるとも思っていなかったんですけども Unity って意外と簡単で Web とかそれこそパソコンのソフトウェアとかアプリケーションみたいな感じで、えー、出力することもできるので結構いろんなプラットフォームで遊べるゲームを作ることができます。 なので皆さんもあ無料ですので n ニティも触ってみると面白いかもしれません是非ですねこのシミュレーターを気軽にドローンを始めてもらう一つ の, あの方法として広めてもらえたらなというふうに思っています、はい、このシミュレーターに関するえコメントとか感想えもしくはあの意見とかフィードバックなどをお待ちしておりますので是非この動画のコメント欄とかえ Twitter の DM でもどんな形でもいいので是非僕のことに届けてください、はい 以上で今日の動画を終わりたいと思います是非皆さんもこの概要欄からこのシミュレーター遊んでみてください、はい、今日はありがとうございましたバイバイ